次は、琵琶湖浜大津です。京浜線京山科、三条京都方面はお乗り換いです。The next station, 浜大津<音声>・電車とホームに段差があります。 のお客様はお足元にご注意ください。